ここからは AED が登場します。向井智さんは AED についてどんなイメージをお持ちですか。はい、そうですね。使ったことがないのでこう、まだ難しいような気がしています。心配しなくても大丈夫です。AED は初めての人でも使えるように設計されているので、操作は本当に簡単なんです。ここからは旭化成ゾールメディカルの AED の販売代理店でもある。 旭化成アドバンスの斉藤さんにも番組に参加していただけます。斉藤さん、こちらへどうぞ。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますゾルの A. D. プラスをお持ちいたしました。綾部さんが A. D. が簡単に使えると言っていましたが、その訳をご覧いただきましょう。さあ、見ててください。うん は正常です成人用パッド落ち着いて操作してください反応を確認してください119番に通報してくださいすごい音声が流れるんですねそうなんですこの音声ガイダンスに従って操作すればいいからなんです簡単ですよね、うん、そういうことだったら私にもできそうです AED が届いたら電源を入れて音声指示に従い倒れている人の上半身の衣服をはだけ電極パッドを胸に装着しますそうすると AED が自動で心電図の測定と解析をして電気ショックが必要かどうか教えてくれるんです救急車が到着するまで音声ガイダンスに従って胸骨圧迫と心電図解析を繰り返し行います AED が指示してくれるからこう自分で判断する必要がないんですね それなら安心して使えますね岡市さん、ここから AED が到着した後の救命処置の流れを体験してみましょうはい、では始めますはい、ではまず到着しましたら蓋を開けていただいて電源ボタンを押していただきます、はい、電源ボタンを押しますとすべて AED が何をしたらいいか指示をしておけますのでその指示に従って救助活動を行ってください、はい、ではまず蓋を開けてみてくださいはいでは蓋を開けて あの電源ボタンを押してくださいでした、ね、は, い、ああは 正, 常です正常な呼吸があるか確認してください。 正常な呼吸が胸を裸でパッドを貼ってください。ではここまで来ましたら胸のパッドを貼ってください。はい。ではこちらのパッドをまず破ってください。はい。はいはい、そしたらこの十字ボタンを胸の真ん中にてだ胸を裸でパッドを貼ってください。置いてください。胸の真ん中に。こういうことですかね。はいで 十、はい、っっ胸をはだけでバットを張ってください。はははい、い、いいい、いい引っ張まます、はい、お願いしますすすすすすごごここれれで貼る、はい、でででででもう片方ですね完、はいうんはい、完了ですこれで完了ですか、はい、あすごい早い、うん、心電を調べています 心電図解析が始まりますはい体に触れないでください心電図を調べています電気ショックが必要です、うん、体に触れないでください点滅しているショックボタンを押してくださいこれ で, ですかはい、はいはい、いきますちもう少し体に触れないでください点滅しているショックボタンを押してくださいいきます電気ショックを行いました胸骨圧迫から始めてくださいでき、はい、る方は人工呼吸も行ってください、はい、では胸骨圧迫を開始してください。はいはいここでいいですか、はい お願いします胸骨圧迫から始めてくださいできる方は人工呼吸も行ってくださいもっと強く押してくださいもっともっと強く押してください結構い<笑>きま す,、ね、いますはい胸骨圧迫は有効ですああこれを続けた方がいいですか、はい、これ続けてくださいはい、ありがとうございますああああ 岡市さんお疲れ様でした。実際は救急車が来るまで胸骨圧迫と心電図解析必要なら電気ショックを繰り返します、うん。初めての ad 体験はいかがでしたか？はい、あの ad の中を見るのも初めてだったんですけど、こんな風に分かりやすく音声ガイドだったり、こう絵で表現してくれていたりすると思わなかったので、すごくスムーズにセッティングまではできたかなと思うんですけど、やっぱりその後の胸骨圧迫がなかなか。 有効にならなくてこんなに大変なんだと初めて知りました最初に年間約7万人の人が心臓突然死で亡くなっていることをお話 し, しました倒れる瞬間を目撃された場合でも残念ながら半数近くの人が胸骨圧迫などの心肺蘇生を受けていないのが現状です本当なら救えるかもしれない命が失われているということですかその通りです さらに AED の電気ショックが行われたのは 5% 未満です倒れた人が女性の場合は胸にパッドを装着することへの抵抗感から AED が使われる確率がさらに低い傾向があります女性だから AED を使ってもらえないことがあるっていうのはちょっとショックというか悲しいですねセクシャルハラスメントで訴えられるのではないかと誤解されることもあるのですが 救命のために行うことですからもちろんそんなことはありません、はい、AED は誰でも簡単に使えて救命処置に必要なことを自動で教えてくれる機器ですもし目の前で誰かが倒れたら性別に関わらず勇気を持って胸骨圧迫と AED を使用して大切な命を救える人が増えてほしいですはい 私も目の前でこう誰かが倒れてしまったときに今日学んだことを活かして AED を使って救命処置をしていきたいと思います。最後に旭化成ゾールメディカルの AED にはどういった特徴があるのでしょうか。はい。ゾールの AED は世界で初めて胸骨圧迫の深さを測定し、深さが足りているかどうかを知らせてくれる胸骨圧迫ヘルプ機能がついているのが大きな特徴ですね。また。 バッテリーと小学生から大人用のパッドなど消耗品は未使用であれば5年の保証期間は買い替えや交換が不要のためいざという時に使えないということを防げますしランニングコストと管理の手間も省けますなるほど今日は本当にありがとうございましたありがとうございまし た, いましたはい私もこう今までなかなか経験してこなかった なんて言うんですかね、救助の方法だったり AED の使い方だったりこの動画のおかげで学ぶことができて本当にこの動画をご覧の皆さんにも AED を少しでも身近に感じていただいていざという時に救命処置ができるようになってくれたらいいなと思います以上 AKB48 向井千美音の MC でお届けいたしました。 チャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。